そういうことも頭に入れておく必要があるようですおはようございま す, います5時になりました2月24日水曜日